下腹が引っ込まないし、反り腰も治らん。プランクやったり、前腿 も, も伸ばしたりするけど、あんまり変わらない。そういった方は、今回のメニューがぴったりです。反り腰直してお腹を引っ込めるポイントは、たくさんの腹筋メニューを行う、腰を伸ばす、一種目あたりの時間を短くするのがおすすめなんです。今回、全部腹筋メニュー5秒。スマホ持ってできるんで一緒にやりましょう。両膝を曲げて、キープです。1、2、3、4、5、 交互に足を伸ばしましょう12345両足でいきましょう1 2 3 4 5片足ついて片足上げましょう1234512345 両足1、2、3、4、5ゆっくり足をつきましょう1、2、3 5膝を曲げたまま足を横に振りましょう12345 肘をついて、膝で丸を描きましょう。はい。一、二、三、四、反対回り。一、二。 十。五。肘をつきましょう。足を伸ばしたら曲げます。五回。一。二。三。四。五。伸ばしたら足をバタバタしましょう。 12345交互に膝を曲げましょう12345両膝曲げ伸ばし1 2 3 4 5両膝上下に5回1 2 3 4 4 膝を左右に振りましょう1 2 3 4 5足を開きましょう手を伸ばして起き上がります5回 1、2、3、4、5片足曲げて起き上がりましょう。1、2、3、4、5、反対足。1 三四五片足膝を持って足伸ばして止まっときましょう12345反対足1 2 3 4 足を交互に入れ替えましょう12345お尻を上げたら下ろしながら体を起こしましょう5回1 2345座ったまま寝っ転がったら起き上がりましょう12 お疲れでした。